<笑>この企画はですね盾を今までやったことのない方をゲストにお迎えして我々と一緒にカッコいい盾映像を作ろうという企画でございます今回はゲストに月香の小育さんをお呼びしておりますこの方剣道経験者なんですけども盾はまだやったことがないということで我々と一緒にどういう映像ができていくんでしょうかそれでは本編を見ていただきましょうどうぞ See you. Good. <coughs> Come <coughs> on. you <laughs> 本編の映像をご覧いただきました、えー、今回のゲトスト月き金子一さん剣道経験者ということで立ち姿の美しさ剣筋の綺麗さというものに我々一度大変驚いておりますねそうですねはいというわけでお別れの時間が近づいてまいりましたそれではまたお会いいたしましょうさようなら